えー、はい緊張してはい こ, これいてこ、ね、い<笑>出なくて大変そう。ういい、ねはいははい<笑> 半分ビビってる半分ビビってる。 露骨やな。 you <laughs> you、mm -hmm. けたなずこうたんでかでん母のの、ねね<笑><笑><で><笑>ね、ちゃんに 怒, な怒られるし。結構怒っ 何回も行った何回 も, そうだよ昔も泳がしてもらえでもちな佳奈花もそうよ、昔佳奈花も泳がしてもらえかった、えー、一緒にフリしたらちっちゃいからな、うん、あだたが2歳ぐらいあっ い, う い, ういい経験だあっ<笑><笑>返事した<笑>あっい い, <笑>いい経験があったらああってめっちゃ病んでるや どうしたんそかなてみたかな。 大丈夫<笑>うん、はいはいうまか分かった分かったいつってんのかな君の顔押ってる今日はよ人口はメンタルがもうガラスだからね<笑>疲れたなあ アンナで疲れるのあどうすごい。 ちょっ と, としてよミッして痛いこのまっすぐから乗られたらもう やって外に落ちてたんやって。